お正月の壁面を飾る場所に合わせて華やかに飾りましょう背景の大きさは縦80センチ横155センチくらいです紺色の包装紙を3枚貼り合わせ紅白の紙テープを四角く切って紙吹雪のように貼りました下の方は金銀の折り紙を 4分の1に切って交互に貼っています梅の枝はハトロン紙の袋を破って横に伸びる枝は太く作りそこから上に伸びる枝は細く作りました梅の花はお花紙を使って作っています一輪の大きさが大人の手のひらほどあるので小さいお子さんや高齢の方でも作りやすいです 紅白の祝い扇は赤と白の上質紙を蛇腹に折ってそこに金銀の折り鶴を貼りました。扇の要や周囲には紅白の紙テープを水引きのようにしてつけています。2023年はうさぎ年なので真ん中に大きくえとの文字を貼りその周りを ウサギが飛び跳ねているように囲ってみました。和服姿のウサギが羽つきをしている様子を貼ると、保育所や幼稚園にぴったりです。和歌を書いて貼ったり、利用者の方の作品を書けたりするのも良いでしょう。準備や片付けの時には、背景の紙は巻いてすぐわかるように写真などを貼っておきます。 枝は形ができたら貼り合わせておくといいでしょう。お花紙の梅の花はつぶれやすいので、紙で筒を作り、その中に入れておきます。紅白の飾りや祝い奥義もすぐに飾れるように形を作っておきます。こうしておくと、用意しておいた材料を使って、短時間で壁面を飾ることができます。新年には、 華やかな飾りで訪れる人の心も晴れやかにしましょう。